あー全然やる気が出ないおはようございます今日もお昼過ぎなんだけど土曜日ちょっと飲むね<笑>もうやる気なくて今日もうほんとやばいんだけど家の中今映ってないとことかさ脱ぎ散らかした洋服とか あと部屋干しの洗濯物にさ、部屋干しの洗濯物に囲まれてるとすごいやる気って出て来なくなるよね。ちょっともうちょっと干しとくけど。とりあえず飲む。<笑>飲んで元気を出します。うん、乾杯。お<笑>いしい。今日何もまだ食べてないの。今何時なの？ 多分1時前ぐらいだと思うんだけど今日1食目<笑>あーなんかね私特に動画で言ってないかもなんだけど矯正してるの矯正をさっき外したらなんか詰め物みたいなのも一緒に外れちゃってもうテンション低いのにもうより一層ただ下がり つまみねとかやんなきゃいけないこといっぱいあるのにもう全部もうやだ今<音声>大丈夫<笑>あなたもやる気なくなっちゃったよねうしょうしょ<笑>ごめんごめんいい子いい子しろなんかつまみ持ってた で、いくら、なんか、ふるさと納税で、い, いくらが。<笑>いただきまして。いくらを食べるちょ。食べちゃわないとさ、やばいやばい、失礼でしょすごい見た目がひどくて、ごめんね、いくら。うん。うん、はい、じゃあ、何人も連絡しないと、いけないですね。 温まないといけないいいとけしスーパーに買い物にも行かなきゃいけないしでもタバコがもうあと23本しかないから外には絶対出る<笑>はあおいしいイクラ どうってくるのを待つ私のやる気スイッチはもう今いないどっか行っちゃった<笑><笑>つけ麺それでは<笑> 私の『やる気スイッチゼロ』の昼飲みの続き開始<笑><笑>。乾杯 さらにサラダ。キャベツのペペロンチーノ。ゆるきスイーツがやっと入ったので、三品作りました。寝る。おはようございます。あ、はあ、気持ちいい朝だな。 昨日より全然気分がいいおはよう今日はもう何今11時過ぎなんだけど飲むお腹ペコペコいいねえ休みの日って感じおはよう乾杯<笑> 嬉しい あ, あ、昨日何だったんだろうぐらいいいね今日は気分がいいや昨日結局掃除もしたし寝る前にねなんか作り置きも作ったし今日は気分がいいそこなんだよねやんなきゃいけないことたまりすぎてるとさやる気なくなっちゃうよねはあそうであのね見てなんだっけ なんて見たっけ？ホットサンド、ホットサンド用のフライパン買ったの。だから今日ホットサンドを作るね。みんみんみんもうたっぷりいきたいね。またオリーベーコンでしょ。 昨晩作っておいた自分に感謝付け合わせの盛り付けとりあえず完了ちょっともう食べよう人参んうんうんしいおいしいちょっとおかわり キレの悪さをどうにかして。焼いてる間に二杯目だ。<笑>乾杯。美味しい。 いい感じよしよしよしおーいい感じじゃない完成それでは改めまして乾杯いただきます しいうん。うんうん。チーズって伸べるとテンション上がるよね。うんうんうんちょっと何度好きなんだよね。 これで平日のお昼台を浮かそうと思ってんの今<笑>ああ朝からなんか幸せな気分昨日掃除してまあ作り置けて言ってもこのちょうど乗っかってるのしかないけどだけどあとなんかお肉とか買い足したから昨日スーパーに行ってこう家の中に食料が たっぷりやって掃除掃除も終わってたら本当、うん、気分いいね買い物行くのもめんくさいからさ だ,、うん、だから今日は気分がいいやうん幸せ最高です。<笑> ハイボールがすごい進むわ。乾杯。え<笑>、何も言っってない、ね、乾杯